アルゴリズムを考えたり検討するためには、それを何らかの方法で記述する必要があります。記述方法にはいろいろなものがあるんですけども、ここでは手順や枝分かれ等をステップに分けて日本語で記述する疑似コードと呼ばれる方法を使います。コードというのはプログラムの断片という意味ですから、まあ、疑似というのはそのプログラム言語そのものではなくて、日本語を使いから疑似だということですね。では、 先ほどの三角形の無意識計算のアルゴリズムを疑似コードで書いてみましょう。トライエリア。まあ、なんか名前がないと不分ですから名前を付けたとして、まあ、底辺 W、高さ H の三角形の無意識を変える。ここは単に説明ですね。どういうことをするアルゴリズムかを説明します。ここから入りますけれども、最初のステップはですね、S 矢印2分の W かける。これはですね、 W と H をかけて2で割ったものを S に代入する。この矢印は代入する。アサインメントを表します。代入というのは、右辺で計算した式の値。式、まあ、というのは、まあ、その数値計算の内容を表すんですけども、それを結果を S という場所に書き込む、代入することを表します。で、そういう動作を表しているいうことですね。 で、えー、だから、ダブルと H を書くで2で割って、結果を S のそれに書き込む。ですから、数式のような定性的な比率とは別物なんだよね。例えば、数式であれば、まあ、S イコール2分の、えー、ダブル H って書いてあったら、これを変形して、じゃあ、H イコール、えー、ダブル分の 2S とか。これは、イコールってのは、この数式の場合、左辺と右辺が等しいと。 いう意味だから、そういう変形ができるんですけれども、今見たら矢印ですから、S に W×H を2で割って、これ電卓で計算するのと同じわけです。計算した結果を囲むんですから、この順番で計算して格納する。このステップを逆にすることはできませんから、これを変形することはできないわけです。ですから、数式のような変形するものとは、 違ううとといいいことは、えー、注意しておいておくださいただ、困ったことにですね、えー、これから出てくるプログラム言語では、この矢印というキーはキーボードにないので、えー、この部分にイコールサインを使うんですね。なので、非常にこの数式期と紛らわしい。ただ、プログラム言語の中で出てくるときには、このイコールは矢印の意味であって、代、え、入、ー、だから同復期変形はできませんよということは注意しておいてください。 さて、モデルという話に戻りますけど、えー、モデルの立場から考えると、この式、計算式はコンピューター内の演算回路によって演算を行うというのを抽象化したものが、この計算式ですね。また、この S っていうのは、名前が書く。この変数っていうんですけども、変数はコンピューター内部の主記憶、ないしメモリ上の、まあ、データの格納場所を抽象化したものです。で、この代入は、 え格納場所へのデータの格納動作を抽象化したものと考えることができます。で、こういうふうな、機による演算、がその結果を分数に代入する、これが続いて計算が進んでいくような計算のモデルを、鉄づき型計算モデルと呼び、そのようなモデルに基づくプログラム言語を命令型言語、または鉄づき型言語と呼びます。 鉄力型計算モデルは、今日のコンピューターとその動作をそのまま素直に抽象化しているんですね。このため、鉄力型計算モデルは最も古くからある計算モデルでもある。コンピューターによる計算を表すモデルとしては、他に関数とその評価に土台を置く関数型モデル、あるいは論理に土台を置く論理型モデルなどもありますけれども、今言ったような理由から、 鉄磁型モデルが今のところ最も広く使われています。次はアルゴリズムとプログラミング言語の話です。プログラミング言語の話ですけども、プログラムというのは、アルゴリズム、先ほど出てきた手順を実際にコンピューターに与えられる形で表現したものであり、その具体的な書き表し方、 まあ、その規則のことをプログラミング言語と呼ぶ。これはちょうど人間が会話するときの話し方として、日本語とか英語とか多くの言語などと同じです。ただし、その、我々が普段使う話すときの言葉、自然言語と、まあ、日本語や英語など人間同士が会話したり文章を書く言語とは違って、プログラミング言語はあくまでもコンピューターに読み込ませて処理をするための人工言語です。 だから書き方も借金定義です。で一口にプログラミング言語といっても、えー、日本語や英語みたいに様々な特徴を持つ、様々な言語を扱われています。ここでは、プログラムが簡単に書けて、簡単に試してみられるという特徴を持つ Ruby という言語を持っています。